私の名前は上月カレン、恋黒の騎士団パイロットゼロの親衛隊の隊長よしばらくの間よろしくねへえこの世界の機体のほとんどは AI で運用してるのねだけどパイロットとしては手応えがなくてちょっと残念ねゼロがそばにいる限り私たちは負けない基本システムは同じくなら 発進ハッスイヤッしないでヤッつまえた消えろ光月カレンをなめないで消えろいけるグレンの副舎波動なら光月カレンをなめないで グレンの副著波動なら構えたゼロルルシュ私は生徒会のメンバーには感謝してる全てが終わったらまたアッシュフォード学園にううんそう簡単じゃないのはわかる